会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。よさこいチーム佐藤かと申します。初めましての方が多いかと思います。静岡県静岡市より参りました。この花の元気まつり本日が初参加となります。ぜひよさこいチーム佐藤かを覚えて帰っていただけたら嬉しいです。曲中にですね。えー メンバーが拍手や鳴、えー、らしたりして盛り上げるシーンありますのでぜひ皆様も一緒に手拍子などをしてこのステージを楽しいものにしていただけたら大変嬉しいですそれでは精一杯演舞させていただきますよろししくお願いますよろしくお願いします ス河ガを貫く輝く本流ス河ガを包む青い闇全てが眠る。 湧き上がる未知への期待を今呼び覚ませ。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 いいよよつき進め